JOLF? 今、きっかけの一冊、日刊アルバイトニュースアルバイトでもらったお金で、ご両親にプレゼントなんてやったことありますはいあの生まれて初めてバイトをした、そのプールのバイトの時に、お父さんにはね、ジンベイさんあげて、お母さんには靴買ったかな、お兄ちゃんにはサマーセーターあげて、あとおじいちゃんとおばあちゃんにはお小遣いあげて、いとこには何か買ってあげた。 天団とかなんか買ってあげたのかないや親戚中に買ってあげたわけねそう嬉しくてしょうがなかったんだお金もらっちゃったとか言ってねだからうんお金なくなっちゃったすごい10万ぐらいもらったんだけどそれであれお金ってすぐなくなっちゃうなと思ったんですけどね喜ばれました一応やっぱりお金入ると嬉しいですよね今始めよう衝撃の旅を好奇心 新しい体験新しい出会い一貫アルバイトニュースデパートって大きいもんじゃないけど、洋品店いやー、つらかったわね、やっぱりなんとなくね、名札をつけるのがね、不器用なんでね、うまくできないでね、それとお水まくのにね、商品にお水こまえちゃうんでね、くっつけちゃうのね、それをよく怒られたわね。 アルバイトって言ってもなんかこう真剣にねなんか取り組んでたって感じだけどね今の人はリラックスして楽しみながらやってるっていうからああ羨ましいわねもっと若かったら今もっと奈良のアルバイトをしたいなとうんそうねえー、もっとかっこいいお店で働きたいわね今始めよう衝撃の旅を好奇心が地を 青春の夢大きく広げて皆さんここお静かに願いますただいま総武京成新京成東西東武常磐の各沿線に実りたてのバイトを濃縮した上等千葉沿線特集地域にフィットしたバイトをお探しの方にた だ,、ま、ただいま好評発売中日 アルバイトニュース。先生も駆け回る師走。忙しい、忙しい、忙しい。忙しいから、バイトもいっぱいありますね。日刊アルバイトニュースは、今、年末特集、好評掲載中。いいバイトで、八十三年落ちて寝くくろう、ね、寝袋で。日刊アルバイトニュース。日刊アルバイトニュースです。午後三時までの最新情報が、翌朝六時には、もう店頭へ。 いやー科学の進歩ですねニュースといえば日刊アルバイトニュースビートルズの時も石油パニックの時もそして今も。 ずっと君のそばにいる「る学生援護会のアルバイトニュース」ース「アン」が近頃新しい大きい見やすい見つけやすい便利おしゃれ面白いさすがアルバイトをキャッチする「メリーマガジンだ」だどこがどう変わったかここじゃ見えない見せられないでもこれは言いたい慌ててよ明るいきっかけ新しくなる アンテナのような彼でしアンテナ」のような彼でした「アンテナするデイリーマガジン」「アルバイトニュース」「アン」今さオーストラリアと嬉しいグッズが当たるデイリークイズやってる。 答えはデイリーだそうです一生懸命は結構いいもんだアルバイト探しのデイリーマガジンアン。一生懸命はなかなかいいもんだアルバイト探しの デイリーマガジンアン一生懸命はなかなかいいもんだアルバイト探しの「デイリーマガジン」アム「アン」 自前の「T シャツには」「出ることのうれしさ」「トレジャーは毎日の中に」「トレジャーを探せ」「トレジャーはページの中に」宝物はアルバイトの中にあった。 ーーーー都合の悪い皆さんへ。 新都合別編集充実アルバイトニュースデイーアーム<笑>不合に合わせて毎日発刊嬉しきのバイト発見隊俺バイトの虫やねんすやん動くねすごいな嫌わんとってなうんアルバイト発見マガジ ン, ンバイト探しは幸せ探し しっかり見つけておくまーすあん白桂百万パルチキラいためくっためくかったアルバイト発見マガジンあーまバイトであん アルバイトしようよ！アルイト発見マガジンアン毎週月末発売。こんにちはアルバイト発見マガジ ン, ア, ガジンアンからのお知らせです。アンはインターネットや携帯でもアルバイトが気軽に探せます。情報満載のアンをご利用ください。月末発行。